けど、これはちょうどこう螺旋状にですね。こう膜が残ったような形になります。立方体がこう浮いてるような形で膜は残るんですね。モールを使ってちょっと変わった形のシャボン膜を作るという、えー、お遊び実験をしたいと思います。えー、しっかりこう泡立ってる泡立ってしまうと見苦しくなるので、この？ 濃縮洗剤をですね泡立たないようにできるだけ注ぎ込むことにしますですね四角にこうキューブ状につなげたモールなんですけども引き上げた時の形ちょっと見てくださいよいしょ 内側にです、ね、この立方体が残った形もう一つこう螺旋状にこの渦状にですねゼンマイ状に巻いたやつなんですけどこれはちょうどこう。 らせん状にですね、こう膜が残っている形になります。ちょっと見えにくいんですけど、ですね、この膜残ってるんですね。らせ階段ではないんですけども、らせん状に膜が張られるというものです。 正方形が残るパターンですねこうすると立方体が中にこう浮いているような形で残るとマークがですね立体的にあのマークがですね内側にも立方体がこう浮いているような形でマークが残るんですね。 比較的こう大きめ大きめなもの長めのものを作るとこのパターンができるんですけど短いやつだと内側には立方体が張られるよりは四角い形がこう残ったりなんかするんですけど。